やばいです。雪じゃなくても氷が降ってます。氷です。雪の結晶じゃない。完全に氷。 行けないところなんだこっから先がこの荒川林道っていうのが通常は行けないんですね自然観からバスに乗り換えてピストン輸送になるんですけれどシャトルバス で, で特にここから先はマイカー規制が入ってて通常は入れないんです12月から3月がシーズンオフでマイカーとかも入れるってことになってるんですねいやー雨が相当降ってますねこれ 雨降ってるよ、これもうすぐですねなんか荒川ダムっていうのがあってなんかちょっと湖っていうかねダム湖みたいのがあってその先にね登山口があるんですよね荒川登山口がすげえな土砂降りみたいな雨だぞこれ大丈夫かなこれ が、荒川登山口だ。はい、荒川登山口に到着いたしました。 けどとりあえず風がやっぱだんだん強くなってきてるのととりあえず、ね、雨ですねうわ手すりがない手すりがないやっぱね正解だと思うこのくらいのなんていうかちょっと薄暗く見えてるぐらいで出てきて本当正解だと思うわすごい寒くないのが唯一の救いなんだけど 手すりがないところ。うわ、すげえ。うわ、すげえ。すげえ。うわ、怖え。怖えけど、すげえ。ああ、すげえ。うわ、怖え。うわ、これはすごい。いやー、ここで携帯を出して撮りたいけど、無理だ。行こう。 チキですガイドさんがね、前に行きましたけどねうおここもないぞここも何もないぞうわすげえうーうわ。あおすごい警告だね、本当に小杉、ダニッパし。あー、ダニガーから飛した うわあ、すげえ。ここか。風強え。うわあ、すげえ。風強え。うわ、なんだこれは、この石。すげえ。すげえけど、風強くて。これはすごいぞ。写真撮りたいけど、これは無理だわ。 これすげー何か風がすごい雨もすごいあここがあれか集落跡ってやっけそうかそうか、これか昔ね、林業が逆ぶるところに、ね、栄えた集落っていうことらしいんですよねこれですね、小杉谷静岡集落、小杉谷小中学校跡 昭、ね、和42年。ね、え。え、まあ。なるほど。うん ってきてでそこの今降りてきたところに休憩するところがあるんですよトイレとそしてここから「インカブ歩道」って書いてあるところですね<音楽>ここからが本番です ここからが本番のえー縄文詰みですニュートン株まで 0.6 キロいやー来ましたね来ましたここからです 川登りしてるみたいだよすげえなんかただの沢で「ほんとここでいいの?」っていう感じになってくるんですよねちょっと雪もってますねおなんかあるえほんとここでいいのっていう感じでしょうでもよくわかんないけどおお、お すげえでもこれ別に普通なんだよな、はあ、ああすげえ、はあはあ、えー、これほんとにいいのこれ ありがとうございますありがとうございますなんかヤバそうなのがもうめちゃくちゃあるよもうどれが取れたかもうわかんない だけどこんなんばっかなんだけどこれねこんなんばっかよあっちにもあるし半端ね半端ね天気も半端ね人生いっぱいだねい 前にね、スマさんがいますね追いついちいました1時間前ぐらいにね、この先出てると思うんですけど 後手ですれていすけど足ぐちゃぐちゃです。 この、これもこれやばいんだけど。でも、至るところにね、これ多分二大うかと思うんですよね。これも、登録したのか切ったのかわかんないけど、ところから新しい杉が生えてて、それがもう去年樹齢700年みたいな感じだと思うんですね。すごいね。意識とまた、沢登りだ。よし、行くぞ。 っ이か게 だと思うんですけどもうやばいっすねこれ目立たなまあもうよくわかんないけどすごくいいかなこれが大きいね これなんか。違うよ。<笑>うん、よこれ縄文石じゃないの。これやばいよ。<笑>やばい、これ相当積もってるよ。相当積もってる。大丈 夫, 大丈夫かな。 こここれれすすごごいいねね綺麗ななんだののちょっと倒木があって新しいのが入ってるね。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 あーすげー滑るだ足跡がないあーあーすげー見てください着きました3時間45分城門杉北川ロッジから半端ないっす。 着いた。三時間。四十五分。雪。五千一度積もってます。寒い。あっ、寒いですね。この時よりも、幹が太い。とりあえず幹が太い。高さはね、もっと高いのもあるかもしれないけど。とりあえずすごいです。よくね、この悪条件の中。自分でも濃いかなと思いますね。 そして、誰もいない。帰ります。帰りが大変です。 あとです。 なんだか全く分かんなくなっちゃうのと、ね、こうどこがなのかなっていうの分かんなくよくこう周りを見渡して考えないと分かんなくなっちゃうのとそれ、えっと風が吹くタイミングが一回風が吹くとにやっぱ10メートルなんで宇宙のこの揺れの音がすごいんですよ。うわーって言ってそれがめちゃめちゃ怖い。 周りにね、誰もいないっていうのもあるんですけどね。そしてね、鳥のね、鳴き声とか、サイズが一個いんですけど、動物にはちょっと、合ってないね。あれここでいいのこっちか。え、わかんなくなっちゃうんね。 こうやってフォーっていう音がしてきて。 なか、いやべえ間違ってるよ分かんなくなっちゃう、本当に、はあ、こっちだあぶえ、はあ、雪が降ると、特に分かんないですね、これ 雪って思って雪の結晶じゃんもうこれこれ見てひょうだよこれひょう雪じゃないよやばいよこれ見てよ雪の結晶じゃないもんねもうひょうだよ まで帰ってきました。一回休憩しましょう。こんなに水量あったっけ。あ、ここで一回休憩しましょう。はあ、普通にね、これ。 こうになってます今ちょっとここで休憩をしまして休憩というか、僕は休しただけなんだけどこれから戻りますこんなに水なかったよね 冒頭放送スタートごろ、やる天気。今12時なので、えー、上席駅出てきてからはえー、上野駅10時半か、2時から11時半、1時間半でねここまで来たということですねで。これからはね、トロッコ道なんですけど。 とにかく下る、しかしえるそして、この天気もう、ととと帰りましょう体が冷えてくださいもう、ずっとこんな感じなのかなずっとこんな氷が降った状態なのかな あーあそしてここが橋ですね星ヶ谷橋。 風だこれどうしよう大丈夫かなうわうわやべえやべえあ雪景色してる見て雪景色してるああうわ な <niño sharing> ないいじじゃゃかな氷だから氷。 ここね相当滑りやすいんだけどこれはねめちゃくちゃ重宝しましたアマゾンで2000円ぐらいで買ったんだけどすごい重宝したそしてね風と気温がとりあえずもう低くて寒くて怖くてなんかちょっと半分パニックにくくなったほんと怖かったよしこれから登山口 きたきましたよし戻、えーね、った。